皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月4日、第4回大富豪決定戦、竜王杯が開幕しました。前回のマデサゴール杯の時は割と時間に余裕があったので頑張れましたが、今回は難しいかもしれません。上振れで連勝が続くようならランクイン報酬を狙ってみようと思います。今回のルールですが、私が得意にしている11バックとクイーンボンバーのルールがありません。 ジュースではともかく、5スキップと9リバースを使いこなせる自信がありません。あとはスライム革命を常に警戒する感じですかね。そんなわけで、とりあえず参戦やってきました。1位が2回、2位が1回というコースタートを切れました。今日は B ランクに上がって、竜王トランクをゲットしたところで終了にします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。